キングピンス以下、キンプリの12枚目のシングル、ライフゴーズオンヒュ h e r ングが発売数日でミリオンセールスを突破するなど、順調に売り上げを伸ばしている。本作は5人体制最後のシングルとなる可能性が高いだけに、ファンにとっても思い入れのある作品になったようだ。2月22日に発売した同作は、初回限定版 AB、それぞれくとどぶっと、 通常版 CD とファンクラブ限定のディアチアラ版クトドブットの4形態で販売。表題曲の Life Goes On は長瀬角が出演中の1月期ドラマ夕暮れに手をつなぐ TBSK のエンディング曲で m a Are Young は優太の主演ドラマスキスキワンワン。日本テレビ系の主題歌に起用されている。 キンプリはすでに発表されている通り、メンバーの騎士、神宮寺勇太、平野志洋が今年5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退除予定。Life Goes On h e l a Young は5人でリリースするラストシングルになると見られていただけに、発売前からジャニーズファンの間でも関心が高まっていた。 発売初日のオリコンレイリーシングルランキング2月21日付では驚異の 849,568 枚を売り上げ堂々の1位を獲得。昨年11月発売の前作月読み、彩りは879万 1,782 枚だったため今作は1日でこの記録を上回ったことになる。 オリコン広報部、公式の公式ツイッターも、22日午後4時台に、初日にして、今年度最高初週売上げ、自己最高初週売上げを記録。とツイートしていた。 以降は 93,518 枚20、2日付4120枚20、3日付 21,765 枚20、4日付と売り上げは急落したものの発売4日目の段階で累計 1004,971 枚をマークし1週間かからずあっという間に、ミリオン100万枚を達成。 一方で音楽チャートビルボードジャパンはサンドスカンジャパンによる CD シングル売り上げのレポートになっておりオリコンとは多少数字が異なりますビルボードジャパンは24日発表の記事で発売日から3日足らずで100万枚の大台を突破したと伝えていましたジャニーズに詳しい記者 月読み彩りも今作同様にファンクラブ限定のディアーチアラ版ンを販売。発売前に期間限定で予約を受け付けていた商品とあって、リリース後はフリマアプリメルカリなどで定価の1650円税込み以上の値段で転売されていた。ライフゴーズオンヘ n h i b b もやはりメルカリにディアーチアラ版ンが出回っている状態だ。 なお、キンプリは今年1月から4ヶ月連続リリースを実施中。第1弾は、キング、リンチェプリンスファーストドームトゥ22からケラミスターの、主愛ブルーレイ &DVD、18日で、第2弾が今回のシフェ、ライフゴーズオンヒューアヤング。その後は、キングプリンスアリーナトゥ2022ケラメイドインから、のブルーレイ &DVD、3月22日。 と、自身初となるベストアルバムをリリースする4月19日。初のドーム公演を収めたキングプリンスファーストドームと2022ケラミスターからの売れ行きも好調です。発売は1月中旬でしたが2月16日にはオリカンニュースがキングプリンス3週間ぶりに映像3部門。 同時1位と伝えており、ミュージック DVDBD の累積売上枚数は 65.9 万枚になったとか。次作の、キングプリンスアリーナと2022ケラメイドインからは、昨年7月から10月にかけて行ったアリーナツアーのブルーレイ &DVD。現時点だと5人で巡った最後のツアーであるため、こちらもヨシミセールスが期待できるでしょう。どう こうしてファンがプレゼントした好記録は、これから新たな道を歩み始めるキング・フィンスメンバーにとって大きな支えとなるだろう。Life Goes On h ヤング Young をはじめ、それぞれの作品がどこまで売り上げを伸ばすか、今後も注目だ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。